6代目です。今日は先日交換してもらった iPhone の安心保証パックの保証を受けるためにソフトバンクに手続きに行ってきました。Apple で交換した時の領収書を持ってソフトバンクに行けばいいわけですが、なんと今日は日曜日、そしてそ の, その時間帯、何時頃だったかな ?3 時過ぎだったと思いますが、ソフトバンク側から Apple の方がどうもシステムメンテナンス中で、 受付できませんとということでした毎週日曜日のその時間帯にメンテナンスをしてるらしいですまた来てくださいということですのでものすごく時間が無駄になりましたまあ一応そこであのスマホ代というやつのプランにした方がいいのかっていう相談をしてでまあ結果スマホ代にした方がいいんじゃないかなということでプランを変更して帰ってきましたですのでまた領収書を持ってまたソフトバンクに行かなきゃいけません